こんにちは。今日はこちらのトヨタのヤリスクロスハイブリッドの G になりますこちらの方の一般路皆様がよく走る道路でのインプレッションということで車の特性ハイブリッドですので車のハイブリッドユニットの特性それから車内の快適性について主に紹介をしていこうと思います 先ほど高速道路を走ってきたんですけれどもまず気になるのが燃費です私も非常に気になるんですけれども平均燃費としては1 8 8 k ロになりますでこの車自体はカタログ値の燃費が WLTC モードで、まあ、リッター3 0キロぐらい走る車なんですけど、まあ、先ほどは動力性能の インプレッションというのもあったので、まあ、ベタ踏みで車を走らせたということもあったんで、燃費性能としてはまあこのぐらいなんですけれども、かなりラフな走り方をしても、まあ、リッター20キロぐらいは走ると、まあ、いうことなのかもしれないんですが、まあ、もう一度、念のためにリセットして、燃費も取ってみたいと思います。でこの車 特筆するべきところとしては、まあ、ハイブリッドでバッテリーリチウムイオンバッテリーの容量自体が、まあ、ノアボクシーよりも少し容量としては大きいバッテリーが、まあ、カタログを見ると入っていると、まあ、いうことがありますで出力はエンジン自体が 1.5L の3気筒ということで、まあ、エンジン自体も割と 2L のエンジンと比べても そんななに大きく出力のの差っていうのはないうはですしまあモーター自体もこれカローラクロスのハイブリッドのモーターと同じモーターが付いていてで80馬力ぐらいの出力でトルクが確か150とか170ぐらいだったですかね、まあ、200ニュートンまでは行ってなかったと思うんですけれども、まあ、そのぐらいの車格に合った出力になっているということでまあ十分な必要十分なパワーユニットっていうのが まあ、搭載されていいるとと、まあ、うことなんですけど、まあ、3気筒ということで、まあ、軽自動車的なと質感の悪いイメージっていうのが、まあ、あるんじゃないかっていうのが少しこう危惧されるところではあったりするとは思うんですけれども、まあ、高速道路のインプレッションでもさせていただいたんですけどエンジン分回しても全然3気筒 の, その振動それからエンジンからの騒音放射音 まあ、そういったものもしっかりともう抑えられてるなので全く車 の, そのチープさっていうものを感じない、まあ、ヤリスというと一昔のまあビッツを私は思い出すわけなんですけれども、まあ、全然その大衆車っていう感じを全く感じないですごくこう一般道を走ると特に感じるところというのが車 の, そのしっとり感 っていうのがしっかりありあますでこう乗り込んだ瞬間車のしっとり感っていうのがしっかりとあってでかつこれ FF の車ではあるんですけれどもで、まあ、後ろ FF ですとトーションビームみたいったりするわけなんですけど後ろ結構うなり音とか低周波エンジンタイヤのロードノイズによって低周波が結構出やすくなるんですけどこの車は意外と後ろからの ロードノイズが少ない車だなっていうことをすごく感じます後ろ意外と何も乗ってないのでロードノイズすごく拾うところがある車が多かったりするんですけどそれが全然ないなというのがすごく車の上質さっていうのを生んでるんだなっていう気がすごくしますで車自体もこういった一般路で走るとで速度が低い領域でこう走った時に 車自体のホイールベースも当然こう短くなってますし車もコンパクトカーになってますのですごくキビキビと俊敏に車が走ってくれるまあそういったところも走っててこう乗ってて気持ちいいところなのかなという気がまあするかなと思いますで高速道路のインプレッションでも話したんですけれどもこのエンジン の, その出力 1.5 リッターというこのエンジンでまもちろんモーターも ハイブリッドなのでもちろんモーター付きではあるんですけれども車重が確か1200ちょっとぐらいの車重だったと思うんですけれどそのイメージとしてはものすごくスポーティーな車すごくそう力強く走ってくれる車のイメージを私はしていたんですけれどもちょっとそういう感じとはね少し違いますで高速道路でも思ったんですけどパッとこうアクセルを踏み込んだ時 でまあ、今エコなんですけどパワーモードでアクセルを踏み込んだ時でもあまりこうエンジンがスッとこちらは 1.5 リッターでダイナミックオースエンジンのはずなんですけれどもエンジン自体のレスポンスみたいなものは、まあ、2リッターのノアボクに積まれてるハイブリッドのが全然準備全然 軽く吹き上がってくれ る, くくれるそういうイメージがあるんですけどそれとはもう全く少しこう違う感じです少しこうもわっとエンジンが回ってくる感じなので出力の立ち上がりでなおかつ中間加速がちょっとこう鈍い感じっていうのがあるんで排気量としても少しこう低いイメージまあ2リッターよりもやっぱり排気量としては低いんだなっていうイメージっていうのがまあある エンジンだったんですけれども一般道でもやっぱその辺が少しこう も, もたつき感というかアクセル の, このレスポンスモーターの出力の立ち上がりはもちろんパッとこうゼロからトルクがパッとこう立ち上がってくるのでもちろんレスポンス高いんですけれども途中の中間加速になってくると今度はエンジンの吹け上がる吹き上がるわけですよ。よエンジンジがこう だからその辺がこのヤリスのヤリスクロスのこのスポーティー感っていうものを少しスポイルしちゃってるなっていう部分っていうのがちょっとこうあるような気が僕の中ではしていてまあ僕としてはすごくスポーティーな走りをする車ですごく楽しくて、まあ、僕自身も。 僕自身もステアリングを握ってものすごくファンな車だっていう絶賛をしたんですけれどこの車はちょっとそういう感じじゃなくてファンな車っていうよりも今までのトヨタ車ファミリーカー的なそのイメージというものから大きく外れてない車かなっていうのをすごく僕的にはちょっと感じたところではあります。 なので、まあ、走り好きな人間からすると、ちょっとやっぱりこう物足りなさ、ちょっと乗用車っぽい特性というか、まあ、そういったものをすごく感じるところだったりはするかなという気がするんで、エンジン自体、まあ、燃費はね、もちろんすごく高い、性能としては高いかなと思います。一般道りて今ちょうど燃費系 平均燃費リセットして今走らせているところなんですけれども3 0キロ台っていうのはもう全然キープしている状態ではありますし、まあ、EV 走行している時間も長いしで、まあ、今ちょっと充電不足のために EV モードに切り替えられませんってなってますけど EV モードもちゃんとついているしちゃんとこう燃費を出すためのこういった装備というか工夫というのは しっかりとされているかなとは思うんですけれどもでもそれもなんかこうついてるだけのイメージっていうのがちょっとやっぱりあるかなっていう感じで、まあ、走り好きな人間からすると、まあ、少しまあ車としては物足りなさっていうのがあるのかなっていう気はするかもしれないですで回転数としてはこう一般道ですと少しエンジン回転低いところにあるので。 まあ、高回転回した時は割 と, 割とノイジーな感じっていうのはなかったんですけど実用領域で回転数を上げてストップアンゴーを繰り返していくと少しこう何ていうんですかねペダル回りというかこうフロア回りから振動を伴いながら加速していくっていう感じっていうのが。 まああるかなと。まあしっとりとこう爽快な走りをするっていう感じではなくて少しこうなんか暑苦しい感じっていうのがあるかなっていう気がちょっと僕の中ではしますこうしっとりと滑らかで穏やかでっていう感じじゃなくてちょっとこう振動が伴っているんで、うん、ちょっとこう刺激があるなっていう感じっていうんですかね、まあ、その辺のちょっとこう熱々 厚苦しさというか、まあ、ちょっとそういったものがちょっとこう加味されているかなっていう感じが僕の中では少しするかなという気がします。 で車自体の乗り心地であるとかあとは振動とか騒音とか、まあ、それに関してはもう全く申し分ない高速道路でも全然問題なかったわけなんですけど、まあ、こういった一般路に関しても全然問題がない、まあ、冒頭でもお話しした通りなんですけどフロアからのロードノイズ低周波、まあ、その辺リ ア, リアの足回りからのロードノイズや低周波その辺もすごく感じにくくは なっているところかなって思ったりはしますで足も全然跳ねることなくて底突きしているような感じも全然ないし路面からの突き上げた時に車体が振動しているような感じっていうのも全然ない、まあ、こういったインパネ周り剛性が不足している車によくあるわけなんですけど路面の。 凹凸、まあ、そういったものを乗り上げた時にこういったところがこうリ ビ, ビリオンが出たりとか少しこうプラスチックな感じで安っぽさがあったりとか質感がこういまいちよくないよねっていう感じがあったりしたと思うんですけどこの車はそういうのが一切なくて全くパネル周りトリム周りなんかも共振が起きるようなことも全くないですし一つのこう合体となってるような感覚で、まあ、ボディなんかはこうしっかりとした。 感じっていうのが一般道を走ってても捉えることがしっかりとできる車になっているかなと思います。で今ちょうど燃費性燃費としてはまあ参考値なんですけどまあ平均区間燃費としてはまあリッター 28.9 とまあいうことなのでまあかなり燃費性能も非常に高い車 やっぱりカタログ時としては、まあ、略リッター、WLTC モードでリッター30ぐらいなんですけど、まあ、それに対してリッターだいたい29ということなんで、まあ、非常に燃費性能としても高い車になってて、まあ、これは、ま、売れる理由っていうのも、ま、わかるなと、まあ、いうことを、ま、私自身、今回これを試乗さ、この車を試乗させていただいて、ま、感じたことになります。はい。ということで今回はこちらのトヨタのヤリスクロス。 こちらはハイブリッドの G になりますけれどもこちらのインプレッションをさせていただきました当チャンネルでは車およびカー用品のレビューを行っておりますので興味のある方は是非ご覧になってみてくださいまた最後になりますがチャンネル登録・高評価をいただけますと今後の動画運営の励みになりますので是非よろしくお願いをいたしますそれでは失礼をいたします